不安が生じる。カラスの群れが飛んでいるのを見る。夢。時局の変化を見たり、親族間で争いが起こる悪夢である。カラスが飛んでいく。夢。ような面で敵に遭遇する。カラスが群れをなして集まっていた。夢。すべての災悪が消えて、吉夢である。カラスが部屋に入ってくる。夢。家に泥棒が入ったり、災難が起こり騒がしくなる。病気、悪気など、不安が起こる。カラスが喧嘩をする。夢。思わぬ事故や事件で被害を受けたり、財産が流出する。 カラスが寝室に入る、夢、家に泥棒が入ったり、家族が病気で苦しむなど、大小の災難が相次いで起こる。カラスが騒ぎしく泣く夢、思いがけず、期待以上の高い待遇を受けるが、仕上がりも悪く、嫌なことが起こり、苦労する悪夢である。カラスが泣く夢、カラスの鳴き声を聞く、夢、酒や食べ物で財産を吹き飛ばす悪夢であり、鳴き声が陰鬱で不吉に聞こえる場合は、喜ばしいことは当分期待できない。カラスが群れで泣く夢は、 近親者に心配事があることを知らせる夢、噂話などで嫌な話を聞いたり、悪いことで損をすることがある。順調に進んでいたことが、うまくいかなくなる可能性がある。カラスが夕方に家の中に入ってくる夢やそれに似た夢、思わぬ悲しい秘宝が飛び込んでくる。思わぬ不用意な来客がやってくる。泥棒や思わぬ不用意な来客の訪問でトラブルに巻き込まれたり、悪い知らせを聞くことがある。カラスが死んだ犬を食い荒らす、夢、消化器系に問題が生じ、 病院を行き来することになることがある。カラスがうんこをつつく、夢。貧しかった過去を手本に、悪習慣を捨てる夢である。カラスが頭上で泣いていて、その音を聞く、夢。不吉な知らせが聞こえてきて、悪い出来事が起こり、財産を失い、困難に陥る。カラスが何かを食べる、夢。物事が、比較的順調に進み、財運もついてくる。 カラスやカササギが請求書を食べているのを見る。夢。自分が進めている事業が繁盛し、多数の従業員を雇用することになったり、家にケージがあり、ご馳走を開いて、多くの客が訪れ、接待することがある。カラスの群れが死んだ犬を食い荒らす。夢。ご馳走の家で、食べ物を食べて体調を崩し、病院の出入りが多くなる。カラスの群れが空を旋回する。夢。周囲の人や親戚と不和が発生し、関係が疎遠になる。 カラスを見る、夢。行く先で、厄介なことが起こり、雑音が聞こえるようになる。頭上でカラスが鳴く、夢。悪い知らせを聞いたり、思わぬ事件に巻き込まれる暗示がある夢です。死んだカラスを見る、夢。不安な日が過ぎ去り、良い日が訪れる。空高くカラスの群れが飛んでいくのを見る、夢。自分の考えと異なる状況が展開され、周囲の人と不和が生じたり、自分を助けてくれた協力者や助力者と決別することがある。 カラスが豚の死骸を食べる、夢。良いことに、多くの支障が生じたり、良いことが実現するために、多くの困難を経験することになる。カラスが死んだ人を食べる、夢。仕事や事業が繁盛し、社税を拡大することになり、従業員を増員することになる。または、家の刑事により、知人を招待したり、宴会を開くことになる。 カラスが屋根の上に座って力強い鳴き声を出す夢家の中に災難が舞い込み家族の誰かに不幸が訪れる事故失敗が起こるカラスが屋根の上に座って泣く夢やることが失敗したり家族の誰かが事故病気災害などの災難に見舞われ苦労することになるカラスが家に飛んでくる夢あらゆる状況が自分にとって不利な方向に進んだり悪い知らせを聞くことがある